し た, たいと思います。会場の皆さんこんにちは。こんにちは。朝霞市の方よりやってまいりました。お隣会と申します。えー、っとね。今年は今左手の前方の方に応援に来てくれてましたね？ここはお隣会の援護をさせていただくんですけども、坂戸の木綿組さんと一緒に最後の？ 2時40分ぐらいですかね？足の流しの方で一緒に。 総踊りりととという形でねコマトンとヨッチョリと影響を一緒に踊るこっまちよ直れマイクなくても俺大丈夫やな。 それでは。創価の一発目のエムとなるけど、みんな手入ってるかよイエーイ。お客さんも盛り上がってますか盛り上がっていい、ね。ありがとうございます。もげさん盛り上がってるかな盛りら。いいね。それでは参りましょう。踊り子構え。ああ。踊りさん引っ張ったこな 新しき時代の幕が開き共に歩みゆく勇士と共にさあお隣かいよ進撃開始 ッのラストザーが決まったところで最高皆々様方お隣かいも、ね、おでん そしこんにちは、何。ヨッシーからなんかメッセージが来てるよ。あ、戦争だ、俺だ欲しいよね。惜しい。ごめん、ごめん。じゃあ、はい。俺の戦争、貸してあげる。 なだ何をしていたどうしたんだ<笑>先生宮田先生ピンチですじゃあラストはいい俺もここで見届けようかな。 めっ忘れちゃうゃんさあこのあはまた一緒に楽しみましょうねこれは何度寄付してもらいまし 俺の大切なワンピークリスをこんなに出やがるこいつ。 さあ最後はね、お隣らしく皆さんと一緒に向かって楽しく踊りたいと思います。 本当にたくさんの手拍子と懸念をいただいたお客様と、亡命組のみんなに感謝してありがとうございました。